どうも、アムロです今日は激アツなので、最後まで見ていってください。お願いします。 はい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。え、今日なんですけども、え、鬼滅の刃196話まとめということで、え、196話のまとめと197話の考察をしていこうと思います。え、早速、196話まとめいきましょう。え、まずですね、196話の最初、え、ズコが走ってる描写から始まります。で、そこでですね、なんとネズコがほぼ人間状態に戻ろうとしている描写から始まるんですけども、え、なんとですね、ネズコはですね、鬼仏事務さんに殺された日のことを 思い出しますそこでですねあることが分かりましたななぜネズコはあんなに強い鬼だったのかとまあ、いうところです、えー、なんとですね鬼物ジム山はあの夜太陽を克服できるような鬼を作っていましたその時ですねかまど家に入ってですね鬼物ジとか他の家族たちに大量の血を注いだわけなんですけども、えー、死んだと思っていたんですね鬼物ジム山はですが量の血を浴びた 禰豆子はあんなに強くなって太陽も克服したというところでだからあんなに禰豆子強かったのかというところになりますそしてですねその後今までにあった全ての思い出出来事記憶を禰豆子は思い出していきます はいここちょっと印象的だったのは煉獄さんとか古長忍そして善逸だったりとか伊之助が裏で根豆子に優しくしてたとかそういうところの描写が出てくるんですけどもそこちょっと感動できるような場面でしたというところで、えー、徐々に炭治郎のこともしっかり思い出していってですねはい最後に自分の名前を思い出します印象的なセリフ私はかまど根豆子鬼に家族を殺された というセリフが出てきます。え、なんとそこでネズコは人間に戻ります。はい、ネズコが人間に完全に戻ります。というところで、まあ、これね。完全に人間かと。 え、言われるとまだちょっとわからない部分なんですけども、もう 80% 人間に戻ってると思います。はい、ということで、ねずこが人間に戻りました。はい、えー、そこで場面は変わってですね、えー、炭治郎、イグロさん VS、無ンという形になるんですけども、えー、なんと、無ンここで、より一の時に使ったあの逃げ技、分裂して逃げようとします。ですが、はい、無ンなんと逃げられません。あれ、おかしいとなった、 無惨はですね薬はやはり2つじゃなかったのか3つだったのかという考察をしますそこで出てきました3つ目の薬え分裂阻止とまあ、いうところで3つ目の薬は分裂阻止でしたえしかしですね無残の考察はすぐ間違っていました玉代様が出てきてですね薬は実は実 だったということが明らかになりましたはいなんとその4つ目というのが細 胞, 細胞破壊という薬になります はいということで、えー、薬出てきた4つをおさらいしていくと1つ目は人間帰りそして2つ目は、えー、1分で50年間追いさせることができる老化の薬そして3つ目は細胞分裂の阻止の薬、えー、そして4つ目は細胞破壊胞の薬というところでなんとなんと、えー、ここに来て3つ目4つ目の効果が出てきてなんとですね最後器物事務算は吐血をして196話は終わったわけなんですけども4つ目の薬 細胞分裂がかなり効いてきたというところになりますはいまず鬼物児無惨のことについて鬼物児無惨ねいやこれかなり弱体化してますねいやもう終わりが結構近くなってきてるのではないかなと思いますはい4つ薬があったというところで寄物児無惨も完全に逃げることがほぼ不可能な状態になっているので はいい着ととうのつ、えー、くと思います197話以降にねでねではい根豆子の、まあ、描写があったわけなんですけども人間に、まあ、戻ったというところでまあ人間にもし戻っちゃったのであればもう無残に吸収されることはないのではと、まあ、ちょっと考えるんですけどもまだもしね鬼が少しでも残っててまた鬼にぐんと、えー、戻っていって たらこれまた無残に吸われてしまうというところでまあ、ちょっと今後の展開はまだ予想できないんじゃできないんですけどもまネズコがやっぱどうなるかってところですよね、えー、まだネズコは鬼仏寺無惨に遭遇していないので遭遇した時やっぱりどうなるかってところですよねそれが197話とか198話とかこの後3話以内ぐらいで ネズコは到着すると思うんですけどもさあこの後どうなるかというところですねまず鬼物神無惨はもう逃げられない状態でネズコはこっちに向かってるいやー本当どうなるか分かんないんですけども、まあ、今のところハッピーエンドみたいな演出されてるんですけど、まあ、ちょっとねずコのやっぱ改装シーンっていうところがやっぱ頭に残るのかなって思いますね いや結構もうなんかラストを迎えるような感じでもう全部の記憶が、えー、書かれていたのでまあちょっとこのあとバッドエンドかハッピーエンドかって言われるとちょっとわかんないんですけどもまあちょっと何かしらちょっとねあるのかなと思いますね。ねずこに何かあるのかなっていうかもうもしかしたら禰豆子死んじゃうんじゃないかなってこともね。 あ, のあるっちゃあるんですよね回想シーンがちょっと怖いと、まあ、いい意味で「えー、鬼滅の刃」の作者は、えー、視聴者の期待を裏切ってくるので、はい、ハッピーエンドじゃないみたいな感じの演出でいくとちょっとどっかでこうダメージを食らう可能性がありますはいなのでね、あのー、ハッピーだけどバットみたいな感じの、えー、終わり方があるんじゃないかなってちょっと思ってます ということで、えー、次回も目が離せないという感じになりますね。はい。ってことで、えー、次回の197話まとめもぜひぜひ、えー、ご覧くださいということでチャンネル登録高評価、えー、皆さん感想などコメントぜひぜひお願いいたしますということでまた次回の動画でお会いしましょう。